ご視聴ありがとうございます。ちまちまです。今日はちょっと用事があるので、生、え、物、ー、秩父分にね向かいたいと思います。えー、今日は8月の12日水曜日です。反、え、応、ー、駅にいます。はい、反応駅は、えー、駅自体が、えー、スイッチバックを、ね、する駅になってます。 半分駅に着いたら、京急のね、色の電車と、あとこれ四線形ですね。いました。これに乗って、西武秩父に向かいます。はい、飯能駅を出発します。 はい、反応駅と東反応駅の間のねところがね、え複、ー、々線化したかったみたいですけど、え単、ー、線のままになってますね。はい、東反応駅です。あのー、ちょうどね、JR 八高線と乗り換えの駅になってます。丸広百貨店っていうのが。 であの八高線が、ね、なかなか乗り継ぎが良くないんで、えー、待ちをするのにいい百貨店になってます。 ここがね武蔵ヶ丘信号場というところで、えー、上りと下りでね入れ違いをしたりあと乗務員の交代をする場所になってまますなのでね止まってます。 はい 駒, 駅ですこれね、駒駅の前は、ね、トーテムポールが建っていることとあと、えー、反対側の方は、ねえー、巾着だっというのが有名です。 はい、武蔵横手駅です。ここはね、あのヤギを飼ってる駅で有名な駅です。はい、少しね雨が降っちゃいましたけど、はい、えー、空は結構ね。 あの綺麗な雲と、あと晴天になってますね。 東阿賀野駅です、はい、奥武蔵グリーンラインというねあの登山道がありますねあと、えー、天文岩というところがあってあの映画のね「ね天地名察」という映画に出てきた渋川を助けた、えー、千葉さんという人がね、えー、有名な場所です。 はい、川が見えますけどこの川は、えー、駒川っていう川でーすはい、テーブルの下にねあの瓶、ー、の 線抜きがありましたあとは、えー、国道299号線というのがね、えー、西武、えー、秩父線と並行して走っています。 小、えー、ブリ峠の山が見えてきましたこれはね、平安時代に、えー、源の義経と弁慶が、えー、欧州に逃げる時に、えー、通った山になってます阿賀野駅ですここから西武池袋線が終わりで、えー、ここから先が西武秩父線という名前になりますはい、なんでここで、えー、名前が変わるかというと まあ、阿賀野駅がね、もともと西武池袋線の終着駅だったからですね。ここから先は電車がなかったんです。はい、秩父の人はね、えー、東武東上線の方をね、回って、えー、池袋の方に出ることしかできなかったんですけど、ここの先ができたことによって西武線をね、利用できるようになったんですね。はい、西阿賀野駅です。西阿賀野は、えー、根野権現っていうね、 お寺が有名な場所です境内に鉄のわらじがあって足腰をね強くするためのお寺になってますこの辺から緑のね色がねすごい綺麗な緑に変わってきましたねはいトンネルに入りましたトンネルはねこのぐらいの長さですよね 丸駅に到着しましたイニシャル D で有名な正丸峠がある駅ですあと正丸トンネルっていうのがねこれから通りますちょうど対向に52の私服っていうねあのレストラン電車が止まってました、はい、いつかね乗ってみたいですね伊豆ヶ岳を越える道約5時間 このねね看板すすごい気になりますよ、ね、殴りに抜けたらバスで帰れるんだろうかどうやら、えー、足が窪に抜けた方が良さそうなハイキングコースみたいですね松丸トンネルに入っていきます松丸トンネルはね 全長が 4811m の鉄道のトンネルになってますで、えー、中にね正丸トンネル信号場っていうのがありますそこで、えー、上りと下りがすれ違うようになってる不思議なトンネルになってますで、えー、近鉄のね新青山トンネルっていうのが開通するまでは日本の私鉄の中で一番長い、えー、山岳のトンネルになってました 電車電ご注意ください。 くぼに到着しました駅の、ね、横にあの果汁公園芦ヶ窪っていう道の駅がありますあと川が、ねえー、流れてましてそこで、えー、川遊びもできるようになってます 西武線はね、あの戦後あの、まあ、土地を、堤社長が、ね、あの細長く、えー、土地を買ってったっていうのがね、えー、地元の人たちで有名な話になってますね。で、細長く、えー、土地を買ったと思ったら、えー、電車が敷かれたということで西武秩父線というのが、えー、出来上がったみたいですね。西武池袋線かな。はい。 まあ、ここまでね電車が通ってるのも堤社長がね、えー、土地を買ってったおかげなんですね横瀬駅です、えー、横継駅の、ね、横にはあの車両基地があって、えー、よくね鉄道の日にあのイベントがあるところですね。 よく来ました、はい、横瀬の最初のトンネルを抜けると左側に、えー、武甲山が見えてきます埼玉県の学校だと、えー、マウント武甲っていうふうにね英語で、えー、習うことになってますマウント富士っていうのは、えー、別の学校じゃないかな 西部秩父駅に到着しました、えー、まあね30年前と比べるとねかなり綺麗になってますねすごい昔はね、えー、西武秩父駅から、えー、軽井沢駅までね延伸する計画もあったみたいですね秩父のね小鹿野っていう町を通って、えー、軽井沢にね延伸する計画があったみたいなんですけどまあ時代の流れで、えー、中止になったみたいですね はい、後ろ側に見える線路がね秩父鉄道で秩父鉄道と直通運転することが実現しました西武秩父駅の渡る橋ですね、えー、ちょうどね上から見ると武甲山が左の奥の方に見えますであと真ん中の線路がなくなってますね 乗ってきた4000系がね、ちょうど折り返して飯能駅に向かっていきます。 西武秩父駅前ですね、まああのー、外観は綺麗になってますねで、ロータリーなんかはすごい昔から変わってないですね。では、えー、以上ですね、ご視聴ありがとうございました。